前進前進移動します先生の頼みで もう少しセキュリティー、ね、意識を変、ね、更しましたよ でやられちゃった。うん わると<笑>思わないで。 わる<笑>とどめだ<笑>悪く思わないでね。 め、うん、しいラよこれは痛 SRT の力甘く見るなよ、うん 相手が悪かったね。 キボトスで行われる